バーチャルな日遊びがお好きな皆さん大変良かったですねダースケ氏の再来ですぞ煙すげえなおい人ごと群生になるレベルだぞここで本人 do, どうするもこうするもねえよ沖縄でもブランデーの暴発が起きて幼い子が大ヤけどしたんでしたっけもう禁止しろよ 出番だぞ香川県禁止条例は香川から増税検討は東京からあなたの風はどこから風呂場に持って行ってシャワーをぶっかけたのでしょうかどうせなら全焼してほしい気持ちがなくはないけどネタと安全のバランスとしては完璧でしたなここで本家登場だぜインターネットに安全なんてものはない一般通貨 LFA2 機後ろ後 ろ, 後ろ言われてから気づくのドンくさくてマジくさ マンモスとか、こうやって人間にかられたんやろなぁ。見ろよあの可燃物セット、あの中に火のついたマッチを放り込んだんだぞ。火起こしうまいですね。ほんとこのネットの時代、意図せぬところで炎上する人が多い中、こうもネット炎上を避けつつ、リアルで燃やすなんて天才ですよ。言ってるそばからダンボールとかいう、大きくて燃えやすい燃料をくべるな。次は新聞紙も追加投入してて草。権利主張したゆずはしの、 初期のツイッター言動のようでそういえば元動画にせっかく建てた家をニーと息子に燃やされて親がかわいそうっていうコメントあったんだけどさ逆に子供の方が虐待されたり育児放棄されたりしたら赤ちゃんがかわいそうっていうよなくでなし人間の DNA を複製したってくでなし人間しか生まれてこないでしょそれで妖体のうちはかわいそうとかいうくせにある程度まで育ったらドキュン呼ばわりですか矛盾してますね天まで届け不死の煙<笑> 東宝ァンに叱られる前にずんさんに謝れ東宝ァン様に叱られるからアホ風人6 C メンテーマフールオブフール呆れる滝改変されまくって元ネタがわからない布団をパタパタ酸素を送ってもうそろそろ本体に着火ですね今度キャンプだかバーベキューに行くときはマッチとティッシュが詰まった袋と段ボールと新聞紙を持っていけばいいんだなやることなすことすべてが火起こし実演だったのマジッ実だ ほう、当たったら川だけになりそうな爆弾が射出されたな。そや絵を燃やした直後なんだから、大型船でも持ち出さないと、自己映像ランクで質量負けしちゃうよね。自己映像ランクの質量負け。これはホームセンターの一角の、引き戸シャッターガラガラコーナーかな。まさかの展示品ドミノ。の。これはこれでインパクトあっていいじゃないか。オフロードカーを。 わざと乗り上げさせて展示してる車やみたいでイベント展示ならいいけど極端に持ち上げて放置するの足回りに負荷がかかると思うんですよね商品車の扱いとしてそれはどうなんでしょうかそういうの気にする人なんかと商談したくないのかもしれないぜバルミューダフォン戦略だな下回りにサビが出てたら墨汁を実習するやつに入れて引き付けておくのが安い何してんだこの人たちは破片でプールに穴が開いたっぽいわからんの 家の日遊びに船で対抗したと思ったら、途端に水浴びに変わってんのくさ。掃除やり直し。学校の廊下掃除とか、わざわざ苦しい雑巾脱臭をして、その水分でこけて怪我しやすくなって、冷静に考えて意味わかんないね。しかもその対策が、廊下を走るのはやめましょうっていうルール追加だからな、無能すぎだろ。小中学校の教育。 存在そのものの異常さに気づくことをもって初めて終了したと言えるそして9年間を無駄に過ごしたと気づくんだなせめてたくさんゲームしてミュ力の基礎作り程度には友達と遊んでおくべきだろう金を取っておきながらリターンをちらつかせて結局渡さないトルコアイス屋にングをむっちゃ揺れるやんヘルメットの絵に 強制的につけさせても、サイズ選びや顎紐の管理が悪いと、どうせすっぽ抜けるってことだな。バイク乗りの運転や、プロテクター装着率もそうだけど、法律で強制しようが、高速並みにルールつけたそうが。 ダメな人間はダメってことです起こす際に動かせないからとサイドブレーキを解除しておいたら起こした後に動いていってしまうヘルメット着用だけ義務化しても中華製の見た目だけ安物を被るせいでどうせ頭部が破壊されてしまうようなもんだなどれだけの危険があるか見えないところに何かあっても対応できない勢いで飛び込んでいくそういうのが楽しいんですか<笑>自分たちのことを走り合って言えばかっこよく聞こえるような同じ猿でもキックトッカーとは大きな違いだなちょっと リングシミュレーターみたいに。 作った液体全部こぼさなくてもいいじゃない。100必要なものを100作ったとして、実際に100使えるとは限らないんだよな。1日に2ページずつ、夏休みのドリルを進める計画を立てたって、ちゃんと1日2ページずつ続くわけじゃないもんね。30日くらい普通にあるもんな、月に3万円だけ転引き貯金するというのを、30ヶ月繰り返すと100万円になるが、じゃあ高1の頃からバイトして稼いでる人が、高校卒業するときに、みんな貯金100万あるのかよって話だ。みんな若い頃の貯金 額を気にするけど死ぬ時の貯金額の方が大事じゃないの貧困人生送って老後に口座に3000万円残して死ぬの死ね貧困人生送っても貯金もできないのが今の実情だろというかあの人何してんのこれが海外キックトッカーですかてマジでその装置にいる っていうのが答えなんだろうぜパソコンがフリーズした時真っ先に電源ケーブル抜きそうというか字幕で彼女は解体工事費を節約したくて自分で家を壊してるって出たんだけど大丈夫かせめて電動工具を用意しましょうよ DIY 派ならマキタのバッテリーとか持ってるだろうし今後使っていくでしょそしてこの動画ダンプに乗せたそばから落としてると言ってバカにしたが荷台の中の土を整えているんだ っていうコメントが来てハッとしたけど、やっぱり見返してみても落としてたわ。ちょっと待ってよ、どういう向きでヘルメットかぶってんのさ、形だけ義務化されたヘルメット着用へのアンチテーゼかもしれないぜ。来年あたり SDGs 系ファッションショーに呼ばれろ。どちらかというと、バルミューダフォンの公式サイトみたいですがね。それにしても、3トンを1回で60分かけて運ぼうとして応転するのと、1トンを3回30分で運ぶの。 これで電車を選ぶなんてな小学生レベルの算数と現実の乖離ここを想定しつつ保管する思考力は義務教育じゃ身につかない人間同士の交通事故かこのチャンネルでは逆に珍しいなというか店員さん薄着すぎない本人たちは自分に自信があってやってることかもしれないのについフェミが騒ぎそう私の今朝のご飯はうっかり踏みつぶしてしまってボロボロになったカロリーメイトだったんですねあの人の気分でさらに開けて走ってきたわ、えー 小学生の頃、ズボンを下げるイタズラが流行ってたのかもしれんな。そんなに幼い頃から、女の子の服を脱がす練習をしてたなんて。それは違うだろ、ついミー電子発動すんな。列島上等ブリギットウン。北海道はブリジストーン。撒き散らされた謎の白い粉とい、い、相変わらずカオスが広がってるよな。8分という限られた時間で、どれだけ現実をかき乱せるのか。発進で滑った後の数秒で、思いっきりアクセル踏んで、自分で雪を掘ってスタックするんだ。夏タイヤでチェーンなし、生活保護でベンツ。 ベンツ引き起こしてサイドブレーキなし。この中から間違いを選べ、まさか地球温暖化による豪雪化で、ただ4 w D であることだけでなく、ベンツの G クラスみたいな、デフロック機能が求められるなんてな。ちょっと待って、チェーンソーの扱いとして、これは何なのよかったな、自分の肌を傷つける前に、電源コード切ったぞ。延長コード側じゃねえかつまんねそこは本体側切って、作業続行不可になればいいのに、ほう、ジャンクヤードから、ガラスだけ部品取りするわけか。 タフオクにもモノタロウにも売ってない絶版部品だったらどうするんだよ中国の通販サイトでもあさるの海外で活躍するジムニーか珍しいじゃないかジムニーただですら縦長なのにリフトアップなんかするから横からの水流に踏ん張りきれないんだぞただですら高い重心をさらに押し上げていた 買うとかなり高いルーフラックもログアウトしましたね言うてジムニーの見た目が好きで雪国在住なら冬場の移動用に買っておいたら楽しいと思うけどな回転工具を使う時にちゃんと締め付けない人って漫画喫茶で閉じまりせずにしこるの鍵をかけ忘れたまま泊まりの旅行に行って帰ってきて家に入るタイミングでかかってなかったことに気づきそう人間は愚かだ間違えるでも俺は間違えないそう断定してしまうことも間違いなんだ向き合う態度こそが大事 車外用の洗車用品で、車内を洗うような丁寧さでいこう。何を言ってるのかも、何すればいいのかも全然わかんねえよ。